イエーイミッキーザートのミッキーです今日は東京の展示会をシェアしたいと思います東京では中目黒にあるプレイバックシアター研究所のオフィスをお借りして展示会しましたイーイ東京では初めての展示会でした いつのお出迎えでありがとうございます。オフィスと言っても、そんな堅苦しい感じのところじゃなくて、なんか優しい雰囲気が。出ているような、なんかとっても素敵な場所でした。だからすごい展示しやすかったラッキーでした。さあと言ったら、屋島に来ます。はいはいはい、ここから。これは売り物でこれはオフィスにプレゼント、昔したものですね。 コーナー、ミャンマーのちゃんとあれも。持ってきております。ちゃんとミャンマーティーを飲んでくださいね。で、ステッカーとかいろいろ、グッズ販売こちら。で、ここで。制作してます。しながらの、しながらの。え、絵を展示からの。こちらも展示。あ、こっちで今上映会があります。 人が集まる間 YouTube で流している「ミッキーミャンマーライフ」を上映していましたで人が集まってからはこの2人が座ってる奥の方でプレイバックシアターというものをやってみんなに、えー、とミャンマーでの生活とかをまたインタビュー形式とかちょっとアクティングしながらみたいな。 プレーバックシアターなんぞやと思う人はあの概要欄にリンク貼るのでそこを見てくださいミキじゃうまく説明できないのででこんな感じで展示しながらちょっと作業をしてみんなとおしゃべりしたりししたりしました今回の帰国で初めてお皿とか物に絵を描いてみましたありがたいことにたくさん。 お買いい上げいただきまましたありがとうございます。たくさんの人にも来てもらえてよかったです。あと少しだけあのネット販売もしてますのでどちらもよろしくお願いします。ということでタタ